みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール北川講師の滝沢でございます。今回の動画も滝沢勝成の手癖その五ということで、僕自身の小ネタといいますか、その手癖みたいなのを紹介させていただこうかなと思います。でも、いつもこのシリーズの中で僕はカッティングのフレーズをやることが 多, いんですが多かったんですが、今回の動画ではちょっと珍しく、こんな感じで呉つく歪ませてやってみようかなと思いますので。 興味がありましたらコピーをしてみてください。どっちかというと、フレーズというよりも、はったりこねたみたいな感じです。やってみます。こんなフレーズを弾きます。それで、それで。うーん。ですなんかこんな感じの。 えー、ペ, ロ ペ, ロペロペロペロと、早弾きっぽい感じの響きがするフレーズでございます。やってみましょう。えー、ギターを持っていただいて一緒に練習をしていきましょう。とりあえず、小指の1弦7フレットからスタートでございます。そうするとこんなシのとかがなるはず。その次は人差し指で4フレットです。1弦の4フレット。でその次は中指で2弦の5フレットに行きます。で、そのあと、また人差し指の1弦4フレットに戻ります。 もう一回。1弦7フレット、1弦4フレット、2弦5フレット、1弦4フレット。この4つの音をひたすら繰り返していきます。7、4、5、4、7、5、4、5と。こんな感じです。で、これをひたすら繰り返すんですけれども、ピッキングにちょっぴりコツといいます か,、えーなんかこう、ティップスといいますか、あります。小ネタが。7、四4。 5、4と、まあ、こうひたすら繰り返していくわけなんですが最初の7フレットの音をアップピッキングで弾くように心掛けてみてくださいで7フレットを弾いたらこれはプリングです4フレットはプリングで行ってそのあとは5フレットの音はダウンですねダウンダウンでここからまた1周 7フレットをプリングして、5、4とダウンダウンで進んでいくという感じです。やってみましょう。まず1フレットあ、1弦の7フレットのとアップピッキングで弾きます。それで、その次、4フレットにプリングをして、中指と下指の5、4はダウンダウンでこう流れるように、デデン、デデンという感じで弾きます。それで、デデンといったら、すぐにアップアップピッキングで7フレットを弾く。デデンパーン デデパンこんな感じです。このデデの後にパンが遅れてしまうとデデパンって感じになってしまってなんかすごく格好悪いのでデデパンってやってみてください。デデパンです、ポイントとしては。こ、まあ、この部分がそのエコノミーピッキングといいますかスイープピッキングみたいな言い方をするピッキングになっているんですけど、まあ、そんなことはどうでもよくて、まあ、ダウンダウンが連続するということですね。で、ダウンダウンをし終わったらアップピッキングが遅れてしまいがちなのでデデパンじゃなくてデデパンっていけるように。 心がけてやってみてくださいませ。やってみましょう。アップからスタートしてアッププリングデーデーパーンプリングデーデーパーンプリングデーデーパーンプリングデ ー, ー, グ デ, ーデー、こんな感じです。で、なんとなくこの手順みたいなのがあの把握できてきたらどんどん速くしてみてください。 このデデ・パーンのときのパーンの小指の7フレットの音、ここにアップピッキングをしっかり持ってくるように意識をするとタイミングが合いやすいかなと思います。デデ・ポイッいイ ッ, ハイッこんな感じで、小指とアップピッキングをフンって意識して合わせると。そんな感じです。とりあえず1時間くらいなんかこう、ね、ガーッと繰り返していただければ、なんとなくその手順といいますか、そういうのも分かってくるかと思いますので、とりあえずここのポジションだけで・・・ 慣れるまでひたすら繰り返してみてください。こんな感じです。で、これに慣れたら、ポジションを変えていきます。今、7、4、5、4といったので、ちょっとずれて、9、5、7、5という感じで弾いていきます。もう指使いとかピッキングとかは全く一緒です。9フレット、5フレット、7フレット、5フレット。で、もうすべて の, そのティップス、コツなんかも全部一緒です。 でそのあとまたポジションを変えていきます。次は11797。でその次は12919。でその次は14111211。でその次は16121412。12 14 12 それで、その次、えー、ここのところだけはちょっと指使いが変わって、薬指から17、14、16、14。でそのあとはチョーキングとかして終わりって感じでしょうか。えー、もう一回いきます。7フレットから7、4、5、4。その次は9から9、5、7、5。その次は11フレットから11、7、9、7。 で、そのときは12、9、19、14、11、12、11、14、12、16、12、14、12で。最後だけちょっと指使いが変わって、17、薬指で17、14、16、14。で、チョーキングで終わり、みたいな感じでございます。僕はとりあえず4つずつ。 12。34。12。3。4。1。2。3。4。1。2。3。4。1。2。3。4。5。1。2。3。4。って感じでやってきました。けれども、別に4回じゃなくても8回でも3回でも2回でも1回でもいいので、その辺は皆さんのその好みに合わせていろいろ調整をしていただければという感じでしょうか ？1 回ずつねこう。あ、これはむずいか？ みたいな感じでやっても面白いと思いますし、その辺は皆さんのさじ加減でいろいろ調整をして遊んでみてくださいませ。<笑>うまくいくとなんか音がたくさん出て、なんかこ う, うまいう風な貼ったりが効かせられると思いますので、よかったら習得をしてみてください。で、この応用になるんですけれども、別に僕が今回指定したポジションじゃなくても、どこでもこのピッキングのパターンって使えるんですよ。例えば、そうだな、a マイナーペントトニック。 この中の音をいくつかピックアップして、このピッキングのパターンを応用してみると、例えば4弦の7フレットからスタートして、7、5で5弦の7フレット、そしてここからダウン、ダウンといって、アップ、プリング、ダウン、ダウン、アップ、プリング、ダウン、ダウン。なんていう感じで弾いてみたり、3弦からも同じような感じで、3弦の7、5を。 予言の七にて、ここからダウンダウン。逃げも同じような感じで八五七五。でここからポジションを、あスケールしている方だったらポジションを合わしていきます。 みたいな感じで、どのフレーズに応用することができるので、ちょっとこのピッキングパターンを覚えておいて損はないかななんていううに思う次第でございます。よかったらチャレンジをしてみてください。それで、歪みが強すぎるとなんかこうノイズが目立ってしまって大変なので、とりあえずね歪みは全くなしで生音で。 ある程度音がはっきり出るところまで練習してみるとよいかなと思います。そんな感じです。それで、ちょっとおまけのほうまで行くとすると、チョーキングした後、ここから音階を降りていきます。17、16、14。17、16、14。それで、その次3弦のほうも、16、14、13と降りていって、14、十五。15。 で、12フレットのハーモニクスに行きます。で、1弦12フレットのハーモニクス。で、2弦7フレットのハーモニクス。1弦7フレットのハーモニクス。で、6弦0、5弦2フレットの E のパワーコードで終わるみたいな感じにやると、僕が冒頭でやったようなフレーズに出来上がるはずです。 です、まあ、ちょっとこのピッキンのパターンになれるまでが大変かもしれないですけれども、うまく習得できればなんか楽に音をたくさん出して、ハったりっぽくすることができるので、<笑>ぜひ練習をしてみてくださいませ。そんな感じでしょうか。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。<笑>さようなら。<笑>